箱根11区、駒台、帰り山雄大は、雪辱晴らせず、まだまだ自分に甘いと、学生ハーフに照準。ハイテクハーフマラソン、ハイテクハーフマラソン、8日、東京北区、新荒川大橋野球場発着公認コース、21.0975 キロ、放置新聞社公園。 第99回箱根駅伝1月23日で大袋を制し2年ぶり8度目の優勝を飾った駒台連覇を狙って3位だった青学大、5位の順大などの出場メンバー以外の10選手が箱根駅伝11区として出場した駒台からは2人が出走りロックに登録されていたが当日変更で伊藤葵悠一年に出番を譲った帰り山雄大一年は1時間5分50秒 成長株の金谷宏次第2年は1時間8分11秒だった。樹さんは5キロ過ぎまで先頭集団についていたが、徐々に出遅れ、思うような結果は出せず。レース後はなかなか体が動かなかったと、険しい表情を見せた。4月から新監督に就任する藤田厚氏ヘッドコーチは、箱根の当日変更で変えられた悔しさを力に変えて欲しかった。樹さんはまだまだ自分に甘いと感じた。甘さに打ち勝つ気持ちの強さを身につけていきたい。 悔しさは日本学生ハーフマラソン3月で晴らしたいと決意。63分台。欲を言えば62分台で走りたいと目標を定めた青学台からは17人が出走りし9区から当日変更で出番なしとなった塩で翔太1年が1時間2分55秒で全体2位日本人トップでゴールした放置新聞社。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。